お仕事ですか？お疲れ様です。はい、お掃除をしてました。お仕事の打ち合わせまで時間があったから少しでも綺麗にできたら。 you <laughs> Close, you shouldn't be any of the m i c Don't dare yo make a fool of me, voice even f u r t h e r In so m e i n govert, eretogi they yo to aatsam nabis fading. <laughs> Everybody, Stood me up again. What a woman. Go, r u z i n someone, I go on my covert, a cockroach. えー、苦手どころか、投稿すると魂が消滅するレベルなので、私がしゃべると、皆さんをがっかりさせます。なので、応援してくれる人たちのためにも、私のことを広まってください。負けたくないです。